ごゆっくくりお楽しみくださいこちら「マクドナルドのまカかさ」春限定商品3種を食べたのこちらが「ミルクいちごミルクマカロンいちごミルクフラッペ」そして「宇治抹茶ラテ」ですね「宇治抹茶ラ」あウジ抹茶「フラッペ」は普段からあるんですけどラテは初めてうーん黒蜜ソースかなチョコとはまた違った美味しさがありそうそれでは」チャンネル登録よろししくお願いします マカロンからいただきたいと思いますでは そした最初に食べたいちごミルクのカのようサクッとしたマカロン生地の中からむにゅっとしたでしょうクリームとの出来が甘酸っぱいいちごミルクが広がっているように何かゼリーか何かが出てきてとても美味しかったです食感のギャップがあるのはいいですね次に飲んだこの宇治抹茶ラテは抹茶の濃厚な香りと生クリームのまろやかな甘みが見事にマッチしたてんでしょうね お茶の香りを楽しだけけ心がてて溶けていくようなですなんかクリームだけじゃなくて心も溶けるようなそんな味わいでしたそして最後に飲んだいちごミルク白玉入りフロって白玉を忘れてましたねわなんか最初の方はいちごミルクのまろやかな甘酸っぱさが広がってくるんですけどだんだんだんだん飲んでいくにつれて白玉の存在感が増してきて噛んだ瞬間にミューッとしたもう食感を楽しませて思わぬ形で意表をついてくるのが良かったです どれも美味しかったですね今回自分はあちらの宇治抹茶手がまだちょっと寒さが残る今の時期にほっと一息つくというのでちょうどいいかなと思いましたので代表として5点とさせていただきますねあなたもぜひ飲んでみて食べてみてください